上限の鬼、すべての声優、最終予想まとめ。 はい。ということで、も今回は上限の鬼のすべての声優さんをですねえ、最終予想やっていきたいなと思うんですけども、まあ、今回ですね、各キャラクター3人ずつ声優さんをちょっと予想していきたいなと思っております。で、まあ順番なんですけども、泣き目、反転句、玉子、黒死肪の順番で予想していきますんで、まあ、皆さんぜひぜひ最後までご覧ください。ということで、もう早速ね、やっていきましょう。<音声> はいということでまずはですね泣き目なんですけどもお泣き目はですねこの3人になりましたどうぞ いやー、林原めぐみさん、水木奈々さん、久川綾さんということなんですけども、非常に難しかったですよ、泣き目の声優予想は。なぜならですね、ま、全然誰でもあり得るからです。はい、全然誰でもあり得るんですよ。泣き目はマジでむずいっすね。はい、ということで、まあ林原めぐみさんから紹介していきましょう。ということで、こちらでございます。どうぞ。私はここでいい、エヴァに乗らない幸せ。りくんに。 そうして欲しかった。 はい、ということで、まあ、エヴァンゲリオンの綾波レイだったりとか、まあ、名探偵コナンの灰原 イ, イなんかを演じられている方なんですけどもね、まあ、林原めぐみさん非常に素晴らしい声優さんでございます。で、やっぱりね、綾波レイみたいな感じでちょっとこう予想しまして、え、泣き目は非常にやっぱ冷静で落ち着きがあって静かなキャラクターですので、うん、泣き目はちょっとこう、綾波レイみたいな雰囲気なのかなと思いまして、林原めぐみさんはやっぱりね、まあ、そういうちょっと独特な 雰囲気をお持ちということでねまあ、素晴らしい声優さんだなと思ってちょっと予想させていただきましたはいということでじゃあ続いていきましょうあ続いてなんですけども水木奈々さんということで水木奈々さんのサンプルボイスどうぞなりたい自分の卵を簡単に手放すそれを無気になって頑張ってバカじゃないの はい。ということで、まあ、ナルトのヒューガ・日向だったりとか、まあ、ワンピースの小紫なんかを演じられている方なんですけどもね、まあ、こちらの方も非常にちょっと独特な雰囲気をお持ちということで、まあ、こちらもちょっとね、まあ、林原めぐみさんと特徴としましてはほとんど変わらないのかなという感じなんですけど、まあ、またちょっとこう声質というところでは違いますよね。はい。 いやまあワンピースの小紫まあちょっとこう和風な感じをやっぱね醸し出すのが上手いのかなっていう感じで水木奈々さんはそういったなんかこうなんかね古臭さじゃないけどねなんか素晴らしいですよねなんか昔の雰囲気をちょっとこう懐かしさを感じさせられるようなあ演技力ということで本当水木奈々さんは大好きですねはいということでこちらの方もぜひちょっと来てほしいなと思っておりますはいということでまあ続いてなんですけどもこちらの方ですねまあ日坂綾さんということでまあちょっとサンプルボイス から聞いていきましょうどうどぞあなたが、あれほどまでに成功な死体の人形を作ってまで身を隠そうとしたのなら、ここを置いて他にありません。 はい。ということで、まあ、美少女戦士セーラームーンの水の亜美だったりとか、まあ、ドラゴンボールのブルマなんかを演じられている方なんですけどもね。いやー、ちょっとこちらの方はですね、なんかサンプルボイス皆さん聞いたと思うんですけど、まあ、非常にやっぱね、あの、泣き目の中ではトップクラスで泣き目ですよね。<笑>ちょっと語彙力あれなんですけど、まあ、声優さん、この3人の中では、もう一番ですね、泣き目に近いのじゃないかなと。 思ったんですよねまあ、私はちょっと今まではまあ、林原めぐみさんは第一候補としてえ多分上げていたと思うんですけどいや今回ですねちょっと意見変わりまして久川綾さんがですね一番泣き目っぽいなと思いましたねなんか脳内再生原作はね久川綾さんのボイスだったのかなと僕は思っておりますはいでまぁ性格としましては声の性格としましては、まあ、落ち着きがあって で、それでいてちょっと風格ね。上限の風格があってで、あの感情を表に出さない感じとか、あの素晴らしいですよね。久川彩さん、やっぱりなんかこう独特の雰囲気を持ちというかう、泣き目っぽい雰囲気をやっぱ感じましたね。はい、ということで、まあこんな感じでございます。まあ、この3人ねなんですけども、皆さんは誰になると思いますか？いや難しいですね。まあ、この3人の中から選ばれることを僕は信じております。 はい。ということで、まあ、続いてハンティングなんですけども、まあ、ハンティングはこの3人となりました。どうぞ。いやー、山寺孝一さん、張さん、そしてチャフリンさんということなんですけども、実はですね、ジャンプフェスタ2023でですね、あった裏情報としまして、えなんと、あの方の使いすぎがすごいというコメントがあったんですよね。で、あの方の使いすぎ、 まあ、使いすぎといえばですね、まあ、ハンテングは一人で演じると、確か7役演じることになるんですけども、えそうなった場合、使いすぎができる声優さんといえば、うん、なんと山寺宏一さんなんですよね、ということで、え、実はですね、ハンテングは、山寺宏一さんなんじゃないかなと、 ちょっともうね、すでにちょっと確率が高まっているよということなんですけども、まあ、ちょっと今回この3人から1人ずつ紹介していきたいなと思います。はい、ということでまずはですね、山寺光一さんちょっとサンプルボイス聞いていきましょうということでこんな感じでございます。あいいところまでは行ったけどね、けど。 僕を倒すには及ばない。はい、ということで、まあ、エヴァンゲリオンのカジ・領事ジだったりとか、まあ、ドラゴンボールの破壊神・ビルスなんかを演じられているんですけども、まあ、非常に素晴らしいですよね。やっぱり山寺孝一さんはね、まあ、ハンテングじゃなくても、別のちょっとこう鬼でも来てもおかしくないかなと思うんですけど、全然やっぱり来てもおかしくないかなと思うんですけど、やっぱりハンテングが一番似合うんじゃないかなへへへへへへ。<笑> <笑>ということでね、えー、使い分けもできるんじゃないかな。演技力っていう部分でも、7役演じるとなれば、やっぱりいけますよね。ということで、まあ、頑張ってください。山寺宏一さんということでございます。まあ、はい。ということで、まあ、続いて蝶さん見ていきましょう。蝶さんなんですけども、こんな感じでございますね。どうぞ。私たち人間にとって、気の遠くなるような地球の歴史の中で、人類の歴史などほんの一瞬です。 しかし、その一瞬で地球の環境が変わってきてしまったのです。いやー、まあ、こちらも素晴らしいということで、ワンピースのブルックだったりとか、まカイジの班長なんかは演じられている方なんですけども、いやー、ちょっとね、ウさんはね、まぁ、あ、ハンテングの本体にめちゃめちゃ向いてますよね。<笑>だから、まあ、本体はウさんで、まあ、その他が山寺孝一さんっていう可能性すらもあるなと思ったんですけど、はいはいはいはい。 いやその可能性も全然あるよねうん本体は蝶さんでいいでしょこれマジでうんということで蝶さんは本当に素晴らしいねはいということでまあ続いてなんですけどもチャフーリンさんね紹介していきましょうチャフーリンさんはですね、まあ、こんな感じでございますどうぞねえねえそこのじいさんこの穴覗いてみてよはっ一体何が見えるって言うんじゃんーとねえ地球の裏側 いや ー, あー、チャフーリンさん素晴らしい。ということで、まあ、サザエさんのですね、ナミヘイさんだったりとか、まあ、名探偵コナンのですね、目黒十三なんかを演じられている方なんですけども、こちらの方もかなり有名な方ですよね、ということで。いや、チャフーリンさんはね、この声質、うんまあ、他の方には真似できないっすよね。 これはもうほんと素晴らしいです。本当にもう声優さんの中でもトップクラスで、えチャフリンさんにしかできない演技というか、 あるよね。えー、ということで、まあ、チャフーリンさんも非常にちょっとこう敵キャラにしたらさ、やっぱ素晴らしいというかもうめちゃめちゃ際立つんですよね。う、え、ん、ー、敵でいたらマジで最高だなと思う。ほんと声優さんなんで。いや、マジでハンテングの本体とかで使われてほしいなと思うんですけどね。うん、ほんと難しいですよね。まあ、誰が来てもおかしくないと。ということで、ハンテングはこんな感じとなりました。はい、ということで、じゃあ続いてギョッコ行きましょう。 はい。ということで、玉子なんですけどもね。玉子はこの3人となりました。どうぞ。 いやー、中尾流星さん、そして飛田信夫さん、そして若本のりおさんということで、いや、今回ですね、玉子の声優予想で初めて若本のりおさんが入ってきましたということで、まあ今までの予想では全く入ってこなかった方 な, なんですけども、今回再評価でございます。まあ、ということで一人ずつ紹介していきましょうということで中尾流星さんはこんな感じでございます。どうぞ。こらー罪人ぞの このののの糸は俺のものだぞいやもう中尾流星さんは素晴らしいですねということで、まあ、アンパンマンのバイキンマンだったりとか、まあ、ドラゴンボールのフリーザなんかを演じられているあの方なんですけどもいやーちょっとこれでしょう。うーんもうよっ ここはもう中尾留勝さんちょっと揺るがない事実となってしまったというかまあ第1位は変わらないんですけどもやっぱりねなんだろうねうーんこのなんかあの漁港の馬鹿らしさとこの中尾留勝さんのなんか演技力やっぱりドラゴンボールのフリーザがですね漁港にちょっと近いのかなと私は思ったんですよねで脳内再生やっぱ中尾留勝さんだった場合ねもう最高に際立つキャラクターなんですよ漁港っていうのはえま 漫画でちょっとこうねセリフを読んでみたんですけど中尾流星さんで再生してみるとねめちゃめちゃ際立つんですよ、うん、めちゃめちゃ最高にほんとギョッコやんってなるんでやっぱり中尾流星さんが本当にドンピシャかなと思うんですけどねまあ他の方もちょっと見ていきましょうということで富田の坊さん見ていきます富田の坊さんはですねこんな感じでございますどうぞ皆さーん今日もお勤めご苦労さん さるべき学級委員選挙にはこの丸尾丸尾末尾をよろしくお願いいたしますさあチビ丸子ちゃんのですね丸尾くんだったりとかまあ、機動戦士ガンダムの神指団なんかを演じられている方なんですけどもねまあ、こちらの方も非常に素晴らしいですよ うん、なんか怒った感じというかね、うん、そういう演技力っていうのも非常に横らしいし、なんか馬鹿らしさっていうところもあるし、本当にこの方もね、全然いけちゃうんですよね。いやー、素晴らしいなと思いますね。うん、だから本当迷うね。<笑>迷うだろうな。うん。はい、ということで、まあ、続いて若本のりおさん紹介していきましょう。ということで、若本のりおさんなんですけども、こんな感じでございます。どうぞ。 お前はすぐに私の食事になるからだ。<笑>ピッコロ大魔王がこの私を殺すつもりか。はい。いや、もうこちらも素晴らしいです。で、まあ、ドラゴンボールのセルだったりとか、まサザエさんのアナゴさんなんかを演じられている方なんですけどもね。いや、もうね、若本のりおさんもあるで。<笑>これ、普通にあるで、えー。ドラゴンボールのセルとか聞いてると、いや、なんか、あれつ ぎょっこいけねみたいなね。えーちょっとやっぱ敵キャラでいた時にめちゃめちゃ際立つんですよね。で、若本のりおさんもちょっとこうね、頭のおかしいキャラクターを演じられてることがやっぱ多いので、はい。 <笑>うーんやっぱりいけちゃうよね。うん。玉子もやっぱりだいぶ頭おかしいし、そのなんかちょっとね、ネタキャラじゃないけどね、上限の鬼なんだけどネタキャラみたいな部分ありますから、うーん。こういった方がね、演じられると非常に際立つというか、まあ面白くなるんじゃないかなと思うんですよ。だからやっぱり若本のりおさんやっぱあるなと思っちゃったんですよね。うーん。はい。ということで皆さんはどの方が演じられると思いますか私はやっぱり中尾隆聖さんかなと 思うんですけどもねまあ誰が演じてもおかしくないのかなと思いますはいということで最後黒死亡を見ていきましょうはいということでまあ、黒死亡なんですけども黒死亡はですねこの3人となりましたどうぞ いやー、早見翔さん、中田ジョージさん、そして池田修一さんと、いうことで、あれと、池田修一さんんと、津田健次郎さんはどこに行ったんだと思ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、国志望はこの3人ですよ。もう間違いないです。はい、ということで、まあ、紹介していきましょう。まずは早見翔さんから見ていきましょう。どうぞ。やれやれ。そろそろメンバーを決めないといけないというのに。 全然興味を惹かれるものがいない。もっと私が興味を惹かれるものは、どこかにないものか。まあ、はい、ということで、まあ、ブリーチのですね、アイゼン・ソウスケだったりとか、まあ、フェイト・ゼロのですね、遠坂・時キヨなんかを演じられている方なんですけどもね、まあ、この方はですね、非常に私、うん、推しておりますよということで、まあ、国死望ですよね。まあ、皆さんサンプルボイス聞いたと思うんですけど、国死望じゃないですか。う<笑>へ もう国士望ないよということで、やっぱりあの圧力というか先輩じゃないけどね、もう怖いんだよね。うん、ボイスが怖くねと<笑>。この方が演じる国士望めちゃめちゃ怖くねということで、いや、見たいね。うん、はさんが演じる国士望は単純に見たいなと思いましたね。さあ、ということで続いて中田ジョージさん見ていきましょう。ということで中田ジョージさんなんですけど、こんな感じでございます。どうぞ。 異なる生と死、相入れぬ偶勢の苦悩が私を変えた。<笑>多くの苦行を行ってきた身だが、この苦しみはかつてない。 はい、いや、素晴らしすぎるわ。はい、ということで、ま、フェイトシリーズの、お、ことみね、綺麗だったりとか、ま、呪術廻戦のですね、善意、直人なんかを演じられている方ですね。ということで、この方もですね、系統が近いですよね。はい、ま、あ低音ボイスバチバチということで、ま、この方も圧力というかね、いや、怖すぎる。へへへへ。 国死望だわ。これは国死望だわ。うーん。ま、あこの方が演じるね、国死望、ほんと見てみたいなと思うんですけど、なんでってか皆さんなんで今まで声優予想で中田ジョージさん入れてなかったんですか私は。いや、びっくりしてるんですけど、中田ジョージさん、マジで国死望あるよ、これ。はい、ということで最後ね、池田修一さん見ていきましょう。ということで池田修一さんはですね、こんな感じでございます。どうぞ。久しぶりに聞きに来た。 お前の歌を。ピストル抜いたからには命かけろよ。そいつは脅しの道具じゃねえって言ったんだ。 いやーまあ、こちらも素晴らしい。ちょっと系統は違うけど素晴らしいということで、まあ、ワンピースのシャンクスだったりとか、まあ、名探偵コナンのですね、赤い秀一なんかを演じられておりますよということで、まあ、こちらの方もですね、非常に素晴らしい声優さんとなっております。いやーまあね、これもいいよね。うん、このパターンも見てみたいですよね。で、まあこれ原作読んでる人しかわかんないと思うんですけど、まあ、井上和彦さんがですね、えー、より一の声優さんに選ばれましたけども、まあなんか、ちょっと 兄弟としては近しい雰囲気ないっすか赤井修一さん。うーん。はい。ということで、ま、あこの方はですね、なんかいいね。<笑>なんかちょっと系統は違うんですけど、他のね、早見翔さん、中田浄二さんはほんと低音ボイスバチバチみたいな感じなんですけど、ま、あこの方はですね、ちょっと系統が違くて、うーん、ちょっと渋みのあるというかね、なんかこう、剣士としての。 過去が感じられるような、そんな雰囲気がありますよね、ということで。まあ誰が来てもおかしくはないんですけどもね、ワンピースのシャンクスとか見てるとね、やっぱ やっぱりこう赤い周一さんはね、なんか素晴らしいよね。うん、ということで、まあ、この3人の中から選ばれるとは思うんですけど、まあ、皆さんは誰になると思いますかいやでもね、やっぱりね、私は早見翔さんが演じる、ちょっと国志望を見てみたいなと思ったので、ま、速水翔さんに1票と。 ということでちょっと第一予想は早見翔さんとなりましたいやーちょっと難しいですねで津田健次郎さんもねまあ、あるかなとは思いますねまあ今回上げてないんですけど津田健次郎さんもあるかなと思いますは い, はいはいということでまあ今回上限の2の声優予想最終予想こんな感じになったんですけども各キャラクター3人ずつちょっと予想させていただいたんですけどもだいぶ硬いんじゃないかなと思いますねまあこの中からやっぱり選ばれる可能性 っていうのは非常に高いんじゃないかなと思っておりますいや今回ガチ予想ですよめちゃめちゃガチで予想しましたからねはいということで皆さんのお予想なんかもコメント欄の方に書いてくれると嬉しいですということでえ皆さんまた次回の動画でお会いしましょううっ